こんにちは。久留米ふるさと大使の秋吉康介です。えー、本日は鈴鹿にいて、えー、ファン感謝でやっております。皆さん今日はですね、私が育った久留米市についてご紹介いたします。プロレーサーになるまで久留米市に住んでました。一番の思い出は、えー、甲さんです。よくバイクで甲さんを登って、えー、久留米の街を眺めてました。 春になると土、えー、子も咲いて幸郎さんもすごいカラフルになってで す,、ね、すごく綺麗です、えー、毎日のように、まあ、バイクを走らせてましてお腹がすくと仲間といつも美味しい豚骨ラーメンを食べて、えー、お腹を満たしてましたというのが私の青春です0歳、まあ、ーーになってもう全国を回るようになって思ったんですけどもやっぱ久留米の水って美味しいんです やっぱ筑後川の水が綺麗なんでしょうね。いつまでも筑後川を大切にしたいと思います。そしてあの私オフになるとよく久留米に帰ります。とても過ごしやすいと思います。美味しいものもたくさんありますし、ちょっとビデオレターでは久留米の魅力は全て語れませんが、ぜひ皆さん久留米に来てください。よろしくお願いします。